tng, アンドプスの高橋山がドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、で、オードリーの若林正康を演じていることが話題だ。同ドラマは、ユニット足りない二人を組んでいたオードリーの若林と南海キャンディーズの山里亮太の青春ストーリーで、山里はシクストーンズへの森本慎太郎が演じている。ルックスこそ、まるで違うが、 高橋の演じる若林について、若林の相方の春日俊とは、ラジオ、オードリーのオールナイトニッポン、日本放送、で、若い頃の若林さん、と絶賛。若林自身も、午前0時の森、日本テレビ系、で、すごい似ている、喋りが、すごいね、天くん、と、高橋の演技力に、感心していた。 そこで今回は10ケラ30代の女性100人に演技派だと思うキンプリメンバーについて聞いてみた。四角第3位は、だが、情熱はある、の熱演が評判の高橋海人。第3位は、高橋海人。高橋は冒頭でも触れた、だが、情熱はある、で、オードリーの若林を熱演。 ドラマの公式ホームページで高橋は若林について自分も意外と似たような面があったのでとても共感できましたとコメント。第1話放送後、ネットには視聴者からまんま若林で驚いた、声と喋り方に過ぎ、完全に若林さん、など、称賛の声が続出した。 若林さん役を見てあそこまで本人のようになりきれるなんてものすごい技術だと素人目でもわかる28歳、女性パートアルバイト。今まではそんなイメージはなかったのですが、だが情熱はあるを見て熱演ぶりに驚きました34歳、女性契約社員派遣社員。若林さんにすごく話し方も仕草も似ていて、びっくり。39歳、女性主婦。 ドラゴン桜で演技が良かった記憶がある37歳、女性契約社員派遣社員。未来への10、カウント、で本当に甘くんみたいな演技をしたり、どんな役でもしっかり演じきっている、12歳、女性、学生フリーター。部活好きじゃなきゃダメですかでしっくりしていた28歳、女性主婦。演技が自然体29歳、女性主婦。 ドラマで見ると普段の弟キャラとは違う表情や仕草を感じる38歳、女性主婦。資格第2位は話題作出演が続く長瀬門第2位は長瀬蓮長瀬は1月期に広瀬すず主演ドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK でヒロインの相手役を熱演。今期には福山正春主演、ラストマン、全盲の捜査官、同局系。 で、初の刑事役に挑戦。今年11月には北村匠海、杉崎花ど共演した主演映画、法廷遊戯の公開も控えており、俳優としても注目されている。弱虫ペダルでアカデミー賞新人俳優賞を取った実力派。本人とキャラのギャップがある中での受賞はすごいなって思った38歳、女性、パートアルバイト。 夕暮れに手を繋ぐの広瀬すずさんとの掛け合いドキドキしました26歳女性主婦。朝ドラを帰り、モネの演技が良かった25歳女性。新信長逸さ沖きを見て演技力がすごいと思った33歳女性主婦。弱虫ペダルアニメの坂道くんにそっくりだった30歳女性営業販売。 弱虫ペダルまず見た目がアイドルの時と違ってキャラクターのまんまなのがすごかった。弱々しい感じでアニメオタクな感じの演技がうまかった。17歳、女性、学生フリーター。朝ドラに出ていて泣いてるシーンがとても演技が上手だと思った37歳、女性契約社員派遣社員。朝ドラで苦悩を抱えている演技が素晴らしかった。30歳女性。 真夜中乙女戦争などの映画や新信長伊佐沖などのドラマを見ていて流せ角としてではなくちゃんと役として見えた22歳女性。資格第1位は役で激変する平野耀、第1位は平野耀。平野は昨年主演したドラマ、黒詐欺 TBSK で第114回座テレビジョンドラマアカデミー賞、主演男優賞を受賞。 同ドラマで平野は詐欺師を騙す詐欺師を演じたため劇中でいろいろなキャラや職業の人物を演じ分けていた。花晴れや黒詐欺での演技が素晴らしかった24歳女性研究開発技術者。黒詐欺などもそうですが周りの俳優陣に負けない演技力が素敵。物おじせず白身の演技ができるのは素敵。39歳女性。<笑> 平野仕様じゃなくてその役に入り込んでいる27歳女性。黒鷺を見て天然な明るい人というイメージから変わった25歳女性。花のち晴れで初めて彼を見た時にデビューしたばかりの子なのにすごく上手だと思った27歳女性主婦。 黒サギを見て普段バラエティでの天然キャラいじられキャラ騙されキャラと全く逆のイメージの役だったので演技がうまいと思った36歳女性主婦。映画かぐや様は小倉世帯でキャラクターになりきって見事に演じていた。普段見るバラエティのおバカな感じとのギャップを感じた35歳女性主婦。 ジャニーズ事務所主催の舞台を見に行った際に役に入り込んでいて普段の印象とは違うなと感じた29歳、女性公務員。恋愛ものドラマによく出ていて演技を見ていてキュンときた33歳、女性主婦。女子が選ぶ演技派キンプリメンバー、第4位以下はこちら。アンケートサイト、ボイスノート、調べ https。 コロン、スラッシュスラッシュ、w w w b o i s a n o t e j p